今日は戦争について考える社会科見学ということで、キャンプざまの入り口へと向かってます、一昔前はこうやってね、撮ってると警察に声かけられて、消せとか、ね、言われたらしいんだけども、最近はそういうことないですね、なんか別に普通に堂々と撮ってても、何も言われなくなりましたね、ここ最寄り駅は総武台前駅になります、総武台前ってね、不思議な名前じゃないですか、なんで前がつくんでしょうね。 実は昔はあそこは士官学校前っていうふうに言われてたんです。えー、ということでここに基地があるのはここもともと実は陸軍士官学校だったんですね、それからここに道路があるでしょこれ、行幸道路って言って、これ町田まで続いてるんです、行幸道路っていう名前から分かるとおり、戦前にねここに昭和天皇が来るからっていうんで、その道を作ったんですね、突貫工事で。さすがにににねね天皇陛下を、ね、ぐにゃぐゃゃした ややこしい道を通らせるわけにはいかないということでここまで町田から一直線で道作ったんですねでその時に総武大っていう名前をつけたんです昭和天皇がこれは千葉県の習市のっていうのにあそこに演習場があったんだけどもあそこに習志野って明治天皇が名前つけたんですねだからそれの真似をしてやったっていうふうに言われておりますでその後ねその宗武来っていう名前っていうのは座間市もなんか総武大市になるっていうはずだったんだけども陸軍がそれをね あのやめてくれって言ったんで、座間しになったんだけども、だけど、まあ戦後はね、普通にこの辺総武台っていう、ね、ような名前になったんですけど、ここが座間駐屯地の入り口ですね。陸上自衛隊と、あとアメリカ陸軍、あとは、こっち、えっとね、海兵隊が入ってるんですね。今日を選んだの今日水曜日なんですけども、ここはパスストップで、えー、基地ストップの回とか、そういうのが毎週水曜日に、 座り込みをしてるんですだからそれもちょっと取っていこうかなと思います。US アーミー の, この、ね、星印が出てるけど昔はなんかねややこしいなんか紋章みたいなのが出てたんだけども今はなんかこう現代風にというかこうシンプルな星マークになってますね。今何でもこういうねシンプルなデザインが流行ってるのでなんかそれの時流に合わせたんでしょうかねもうシンプルに星になってます。っ、えーね、っ ち, からはちょっと撮れる範囲が あまりちゃんと取れないんであっっっち行って取りますねねせかかくだから、ねまあ、なぜここに記事があるのかっていうとそれはもともとここはね日本軍の基地だったわけです旧日本軍陸軍の基幹学校だったわけですだからそれがそのまま戦後はアメリカ軍の基地になってるっていうことなんですねだからここに記事ができた経緯っていうのはそういうことですということでせっかくねこの社会科見学なんだからちゃんとこう解説っぽいものをした方がいいかもしれないですねよくななんか日本になぜ アメリカ軍駐留しているのかということを聞かれるんですけども、まあ、私なりにこれを簡単に説明すると、ですね、まあ、日本は当然、第二次世界大戦で負けたわけです、そうすると、ですねもちろん日本は占領されますね、でサンフランシスコ平和条約でまた独立を取り戻すわけですけども、その後もずっと、ね、アメリカ軍は日本に基地に残ることになったんですね、やっぱ背景は冷戦です。 日本のある場所っていうのを、あまりほとんどの人は意識してないかと思うけども、ソ連や中国をこう、ね、海でこう塞ぐような形で日本が位置してるんですね、で冷戦の時代っていうのは当然、もうアメリカはソ連あるいはまあ中国と一種即発みたいな状態で、戦争が起これば当然、反撃しないといけないっていうことで、アメリカとソ連で中国離れてるから。 当然ですねそこからじゃあ反撃しようって言ってもすぐにはできないからえ基地が必要なわけですでやっぱ日本っていうのがその立地的に良かったわけですねだから日 本, に日本に駐留しとけば、えー、いざ、ね、ソ連が戦争を仕掛けてきても、えー、このソ連とか中国に近い場所から反撃できるっていう考えなんですでまあ実際ねその、まあ、直接と戦争はなかったんだけどもまあ 有名なんで朝鮮戦争が起こったかっていうと朝鮮半島はアメリカの守備範囲じゃないって言っちゃったもんだからそれであのキム・イルソンがああじゃあやっていいんだなっていうことで攻め込んじゃったっていうのがそれが朝鮮戦争なわけですねだけどさすがにそれまずいっていうことでもうアメリカ軍加わって、えー、反撃したわけです。 日本のアメリカ軍知事っていうのはね、まあ、直接的な一応日本を守ってるってことになってるんだけどね、建前としては。でも実際は朝鮮半島であるとか、あとは南は台湾ですね、あの辺りに睨みを利かせてる、でもやっぱ一番アメリカの波乱のそこにあったのは、ソ連と戦争になった時にやっぱりこの前線の知事が必要だからってことですね。 で今、まあ、冷戦終わったんだけど、なんだかんだでね、ロシアはまあご覧の通りという状態で、で中国も今度は、ね、新しい冷戦ということで、中国は仮想敵国みたいになってるので、だからやっぱりアメリカとしてはここは手放しくない、手放したくない、で日本としても資本主義陣営というか、自由陣営にいるわけだから、やっぱりここを何かしら守る必要があるということで、アメリカ軍にいてほしいという思惑があって、それでここはアメリカの基地が残ってるっていうのが今の現状になるわけです。 どううしようバスストップの声、か, いいかてみようかないや僕、大体あの人たちの筋は知ってるんですよ、ねあえー、とあね、労働組合とかですね、あとはなんかその辺の子だとか、まあ、大体あの政治運動詳しい方は分かるけど、いわゆるあの界隈の仲間の人たちですね、まあ、こういうふうに堂々とね、撮っててもなんということはないですでこの場所ね、えー、あんまりメディアに出ることはないけども。 印象に残ってるのはあの、ジェンキンスさん言うでしょ、あの逃亡兵で北朝鮮に渡ってて、でそれで、まあ、逃亡兵だったもんだから、ここに出頭したんですね、アメリカ軍、日本に帰ってきた後に、帰ってきたっていうか、まあ、あの北朝鮮から、ね、日本に、まあ、渡ってきたんだけど、戸賀ひさんとですねで、その時にここで、えー、出頭したわけです、あのこの場所であのジェンキンスさんが衛兵に敬礼してる写真が当時、新聞に載りました。 であとはあの警察の詰め所があって、まあ、日本の警察がずっと見張ってますね、で奥の方行くと、えー、ちゃんとね、自動小銃持った衛兵もおりますよで、やっぱ警察が警戒してるのはね、向こうの藤山公園とかですね、あとは、えー、とあの八戸山公園あたりからね、昔は飛翔弾飛ばしたからです、あの、過激派が、だからまあ写真撮ってると、声かけられたっていうのもそういうことですね、でもここ10年ぐらいはね、もうそういうことはなくなりましたね。 あんましそういう事件最近はないです。昔はちょくちょくあったんですよね。いろいろこの記事の周りでも。プーチンやめろ。めろプーチン戦争やめろですよ。あビラ配ってるんですか。ええこれんあそうですか。うん、大事なことだから。あ, プ ー, あプーチン戦争やめろってやってるんです、ね。うん、しっかり取っときますよ。そうだよね。 そうです、ね。これウクライナの旗作ったマザン。あ、そうですか。ウクライナの旗でしょ。うん、そうなんですよ。これ色なんですよ。まザンプーチン本気でやるとは思ってなかったですから、ね、まさかプーチンつまり危険ですよ、うん。ちょっと怖い怖いですよね。ちょっと怖い。正気じゃないなって感じがあの東京でね、はい。ウクライナの人が全な世界の人みんなやってるし、いろんな。そうそうだ日本人がさあんま騒がないんでねで。なんか新宿だとね、ロシア人がやってたって、ね。あロシロシアのね人も。 戦争やめろってやってる。あ、そうですか自。自ら。すごいことなの。すごいです、ね。だから俺たちもさ。はいはい、基地のさ、はい。早くもうやめて基地なくしておくれっていうことって一緒に、はいはい。これはね。なるほど。これをやんないとさ。はい、あの今これやってるの、これ。あ、これは。これ大変なことなんだ。オフプレーで、ね。これね、北へ整備するね。十年。はいはいはい。この。厚木基地ですよね。厚木基地の日本服着たんで、基地の管にここにも飛んできますよ。やっぱりオフプレー。 いやここには来ないけど、うん、あのここはヘリコプターですかねオ、うん、スプレーはさすがに来ないですか木更津と、はい、千葉県の木更津の自衛隊の基地、はい、そこと、はい、厚木基地の日比、えー、スバルっていう木更津にはスバロという民間整備会社これで10年間で52機のオスプレーを米軍の後自衛隊に加えや す, っす、はい、って10年間で全部やるんですよ でででももこここここれれれれれどののののららい前かかかされてるんですすをこのあのの活動出したりとか年15年15年 あ, あそう う, いう毎月毎月ですか<笑><笑> まあこんな感じなんですね<笑>そうですや、やっぱりプーチン戦争やめばありましたね、まあ、それをね言わないと、やっぱりね、やってることの、ね、正当性は問われるんでねで、このチャンプザマっていうのは、ですね、えー、ここはね、なんか飛行機が飛んだりとか、そういうことはあんましないんです、一応、ヘリコプターぐらいなら離着陸するんだけども、まあ今はね、コロナでね、なんかまあシまイル機会ないんだけども。 中に入ると、なんかもう大体オフィスですね、オフィスがあって、なんかあとゴルフ場があって、えー、でもここは本当、本拠地といえば本拠地です、もしあのロシアと核戦争になったら、もうこの辺り飛んできますね、あの多分ここ、攻撃目標の一 つ, つじゃないかと思います、私は近所なので、もしロシアと核戦争になったら、爆死してしまうかもしれない、でね、よくあのアメリカ軍のね、犯罪というか、そういうのがちょっと前、問題になりましたよねでここはね。 あんましそういうのはないです。というのも、ここは平坦基地なのでね、まあ、司令部なんで、当然ここに、ここに、ね、勤めてる人っていうのは、みんなね、もう偉い人ばっかりです、うん、だから、くらいで言うと、もう、歌手とか将校クラスばっかりですね、だからそんなあの柄の悪い軍人さんっていうのはいないんですね、ただね、これも10年ぐらい前だったかな、ここね、軍属って言って、日本人が結構働いてるんですよ。 でそのなんか秘書やってた女の人がねあのセクハラで自殺したっていうことがあってなんかアメリカ軍のねなんかその軍の中のそういうなんかゴシップ誌とか雑誌みたいなのがあるんだけどもそれですっぱ抜かれてなんか問題になったっていう話があったんですよねあとはね怪しい事件といえばね、えー、あの神社にアメリカ軍のなんか子供が放火したっていうのがありますねまあアメリカ軍っていうなんか軍族の人の子供だっただったと いたんだけども神社に放火したというような事件があったんだけどもまあそのくらいですねだから地元の感情はどうかっていうとね基地があるといろいろ地元にお金が出るんですよまあ昔はその騒音対策っていうことでね、えー、その窓を二重窓にするための工事費用が出たりとかしてたし今もね自治会にお金が下りててで自治会の人はねここにねあの招待されたりとかするんですよね、うん ただ私の入ってる自治会はなんかそういうのないですね。すぐ近くなのにね。ということで、今日はね、アメリカ陸軍キャンプざま前を、えー、撮影してきました。